さあその手に魔法を本番いきますよーいカメラ OK 音 OK 役所 OK 用意スタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です DJI ポケット2が発売されました作例を通して徹底的に紹介したいと思いますこちらが届いた商品となっております はい、こちらですこちらがですね DJI おズのポケットなので箱も少し小さくなっておりますね開けていきたいと思います、はい、で開け方がですねおズのポケットの場合は普通に開くこちらこう開けるというはい本体入っておりましたおおあーちょっとケースが異なりますね オおぞケットは2018年の12月15日に発売されまして、今年2020年10月31日に2が発売されました。ンすもというですね、タンクは残念ながら消えてしまいましたが、正式な後継機種となっております。ただ、それでもですね、5万くらいするんですよ。じゃあなぜ乗り換えをしたかというと、まず4つのポイントでもうこれは乗り換えるべきだなと。まず1つ目、画面が 明るくなったところ。明るく撮れるということは、綺麗に映るんですよ。二つ目、広角になった。かなり大きく撮れます。続きまして、三つ目、ズーム機能ができる。はい。あ、もうちょっとアップで欲しいな。こういうた近づけなければダメなんですよ。本体でズームすることができます。画角をですね、その場で変えることができるのは、かなりメリット。はい。そして四つ目、音声が進化したところ、マイクがこちらにですね、2個搭載しておりましたが、今回はなんと4つ、<笑>ホームページに素晴らしさがわかる動画があるんですが、概要欄に やっておきます見てくださいちゃんとね画面を見たらあ右から来たな左から来たなっていうのが分かるしで特にイヤホンをつけた状態で聞くともうすごいこれもちょっと購入の決め手になりました<音楽>こちらはですね新機種でこちらが旧機種なんですが見た感じちょっとこちらの方がですね大きくなっておりますね え続いて新ケースですね、えー、こちらスマートフォンと接続するこれなんですけどもここにねここに今ついてるんですけども落ちないんですよなので、えー、例えば今はジョイスティックをつけておりますがこいつはここに収納してこれで収納できたのでこのケースすごくいいなと思いましたまずポケットということでこれくらいのサイズですねポケットに入ってしまうはいポケットに簡単に 入ります。そしてすぐ出せる。ここが素晴らしいところです。そして小さいからこそ動ける機動性。ハリウッド映画みたいに滑らかな映像が手軽に撮れる。えまたですね、観光スポットに行ってもスマートフォンで撮影している人と同じくらいそこまで視線を集めない。この小さいがゆえの強さ。 で, はですねここからですね新機種の特徴機能をですね作例を通して徹底的に見ていきたいと思います是非ご参考くださいはいというわけでですね撮影してきました SD カード読み込み負荷ということで録画が全くできませんでしたというわけで比較映像は出せなかったんですが DJI ポケット2のですね作例を交えて撮ってみました えまずはズームですね。4K 動画に関しては2倍までズームすることができます。まあ、ただですね、ちょっと実際ズーム使ってみたんですが、やっぱ画質ちょっと荒くなっちゃうかなと思いました。まあ、時と場合によっては使いたいと思いますが、まあ、でもこういった選択肢があることによって使い方の幅が広がるので重宝するかと思います。 続いてスローモーションですね。え前作の音のポケットでも、この4倍スローモーションというものが使えまして、これがですね、本当に映画だなって実際に見て思いました。で今回ですね、さらにすごい、2倍増えまして、8倍のスローモーションというものが使えます。こちらがですね、8倍となっております。素晴らしいですね。 アクティブトラック 3.0 前回もですね、アクティブトラックがあったのですが、今回は 3.0 バージョンということで、アクティブトラック 3.0 被写体を自動追跡してくれます。例えば、まあ、撮影現場で一人で撮っても顔をですある程度の範囲までは追ってくれますので、仮想カメラマンが あたかもいるような映像が撮れます 3.0、はい、どこが違うのかと言いますと車体の追尾機能が向上されたということですねあとこちら注意点としましては最大の 60p だとトラッキングモード使えないのでご注意くださいただやっぱりカメラからですね顔が認識されないとそれ止まっちゃいますのである程度コツは要りますが多少の動きに関しては追ってくれます 続きまして没入感あふれる音響新たに開発されました DJI マトリックスステレオ技術はいこちらはですね鮮明でクリアまるでその場にいるような音響効果を再現してくれますではどうぞ、えー、音声テストです音声テストですはい今後ろに回り込みました後ろに回り込みましたそして正面に来ます、えー。このリアルな音声届いておりますでしょうか はい、ヘッドホンで聞くとかなり声がリアルに聞こえるかと思いますちょっとやってみたのでぜひご覧くださいはいこちらですね 24p ですはいこちらが、えー、普通の画質となっておりますそしてこれに、えー、美肌効果を入れる、はい、でこちらで、えー、美肌効果と小顔効果を入れますとこういった形になりますはいどうでしょうか 顔の輪郭がなんかシャープになっている気がします、はい、こちらですね細かい設定で顔の輪郭顔の明るさですとか色味ですとかを細かく調整できます<音楽>え続きましてタイイムララププススとハイパーラプス今回はですねハイパーラプスをご覧ください 今回監督が購入したものはですね通常版の商品となっております三脚マウントこれとても便利なんですよ今までの監督はですね別に買ったオプションパーツをつけて使っておりましたで今回に関してはですねこれカパッと外せましてつけることによってもう三脚すぐ つけます今つけているのはです、ね、ミニ三脚というものなんですが普通のです、ね、大きな三脚も穴は同じですのでこちらにつけることもできます、まあ、これすすごくありがたいですこちらですねカメラの方向そしてズーム機能が使えます 続きまして静止画ですね、写真を撮る方、かなりですね有効画素数が上がっておりりますかなり上がっております。 監督はですね、基本パソコンで取り込んで編集するので使いませんが、DJI のアプリでですね、AI が自動的にその素材をですね、ピックアップして編集してくれます。AI 編集。ストーリーモードというものもありますので、編集が苦手な方はですね、無料で使うことができます。 ははいではですね本体の価格税込で4万9500円となっております、まあ、高いか安いかで言いますと、まあ、ある程度するのですが、まあ、5万あればもう優秀だと思います えー、もう一つですね、お金に余裕がある方は、このクリエイターコンボ、かなりおすすめかと思います。69,400 円と、少しお値段が張るのですが、本体プラスですね、ワイヤレスマイン、さらに広角にできる広角レンズというものもですね、付属されております。 え、この監督ラブでですね、ガジェットレビュー、映画レビューとですね、いろんなジャンルの動画、いいものだけを厳選して動画として出しておりますので、もし興味がある方はチャンネル登録して、他の動画もぜひ見ていただければなと思っております。特にですね、編集に力を入れております。